主演のキングプリンスへの平野仕様は素顔の天然キャラを封印し詐欺師を騙す詐欺師、黒詐欺を熱演している。プレイを秘めた瞳とハスキーボイスが役柄にぴったりと好評で平均視聴率、関東地区、ビデオリサーチ調べかどうは世帯 9.2%、個人 5.3% だった。順調な滑り出しだ。 クロサギは2003年から週刊ヤングサンデー、小学館原作夏原、たけし作画黒丸で連載を開始し、以後新黒クロサギシクロサギ完結編とシリーズ化。詐欺師に騙されたことで一家親中に追い込まれた主人公が、クロサギと名乗り、金銭を餌にして騙す騙す。白サギ、男女関係を餌にして騙す。 赤詐欺を標的に被害者の金を取り戻すというサスペンスドラマだ。前作黒詐欺と比べられる。一方、2007年に放送された山下智久版と比べて、平野には山 P のような影が足りない、全体的に軽い感じ、と何かと前作と比較される声も多いようだ。ヒロイン吉川津らら演じる黒島決裁25も問題作と言われた NHK 朝ドラ。 ちむどんどんの印象を引きずっているのか、ネット上ではどこか軽い印象を受けると厳しい声が。黒島ケツナは目の表情や演技力がやっぱりなかった。怖いくらいに無表情。山ピーと堀北に比べると花もないし、なんでリメイクしたんだろうかん。川口春奈は貴重様もネーネーも紬もそれぞれキャラ確立してたのに黒島ケツナは変わりませんでした。 ちむどんどんでも恒例になっていた、ちむどんどん反省会のハッシュタグをつけてドラマの辛口意見が書き込まれていたが、クロサギでもクロサギ反省会なるものが登場している。黒島ケツナを擁護する動き、誹謗中傷とも取れる反省会タグの増加でファンからも抗議の動きが見られる。クロサギ面白かったしみんな演技うまかったと思うけど、何を反省するの W. クロサギ反省会とかいうタグわざわざ作っていちいち追いかけて叩いているお前のこと誰が好きなんアルファンは事務所に対して要望を送りました。と続き、今メディアや一部のネット民が黒島決裁さんに対して行っていることは明らかないじめ嫌がらせ行為であり有名税なんて言葉では到底許されることではありません。 ちむどんどんの時点でも異常でしたが黒島決裁んへの非難や誹謗中傷が次の作品舞い上がれ黒詐欺にまで流出している現状に耐えられなくなったので微力ながら彼女の事務所に守っていただけるようお願いをしてきました。と黒島への批判に対し擁護する意見も多い黒島と対照的な主演平野仕様への評価 年然キャラのイメージがある平野さんが、ダークサイドの多い黒ギを演じきれるのか不安視する声もありましたが、そのギャップがハマった感じがします。テレビ局関係者。ネット上の声を見ても、自然な演技に絶賛の声が集まっている。クロサギで初めて平野紫耀さんの演技を見ましたが、コロコロと表情が変わるつかみどころのない役をとても自然に演じていて驚いた。 平野紫耀ってこんなに演技上手かったっけって本当に驚いた。平野紫耀の演技すっと見れて好きだな、から。前作山 P の奇妙な雰囲気とは異なり、人間味あふれる平野の演技に今後も注目したい。実はチャラかった。山 P と堀北の幻影、リメイク作は常にオリジナルと比較される宿命にあるということだ。この頃の山 P は本人の弁によるとイヤイヤ期。 事務所社長のジャニー北川のアドバイスも聞かず、ほとんど疎遠だったという。現在は小説家として活躍する木皿泉さん脚本の、のぶた、をプロデュース、では、真面目なのに浮いているアキラの設定を、台本を無視して、チャラ男に変換して、そのまま最終回までやりきった。旧黒詐欺、にも、その名残りがあり、山 P はアドリブを連発していたが、 共演の山崎努の教えもあり、その頃からやっと演技に真剣に取り組むようになったという。その後は、コードブルー、アルザーノンに花束を、などのシリアスな役で演技派のイメージがついた。ちなみに山崎と山 P の指定関係は現在も続いており、今年放送された、黒ロサギ、と同じ作者の夏原武志原作の、正直不動産、NHK。 でも再共演を果たしている。さらに平野の課題は特殊な専門用語が並ぶセリフを覚えること。サンデー毎日ではもともと横文字が苦手で台本を開いたらわからない言葉だらけで苦戦していると語っている。昨日もリビングを2時間ぐらいぐるぐる歩きながらずっと台本を音読していました。先日の撮影でも セリフをきちんと覚えて完璧な状態で現場に行ったはずが一晩寝たら全然出てこなくてかなり焦りましたねとセリフ覚えに苦戦しているようだ一方山 P は正直不動産の撮影現場では台本を一切見ずに完璧に不動産用語を覚えていたという近代一少年に続きジャニーズが引き継ぐドラマになるか 初代堂本剛、二代目松本潤と、歴代、近代一少年の事件簿、NTV は今年、何わ男子の道へ俊優が五代目となって、その歴史が受け継がれた。原作の、近代一少年のシリーズは、現在、近代一37歳の事件簿、として、大人になった近代一はじめの物語が続いている。一方、黒サギの方は、 クロサギ再起動、ビッグコミックスピリッツ、が9月から連載スタートしている。こちらの場合は、ナタンテイコナン、方式で、最新の詐欺手法を紹介しながらも、クロサギやツララの年齢はずっと変わらないままだ。この世に詐欺師がいる限り、時代を経てもまた新たなクロサギが登場するかもしれない。